強き体は母からもらった青春の炎は父からもらった今こそ自分の大切なものをきっかも守り抜くとけ